皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月4日。ようやく、バージョン 5.5 で追加になった新しい宝珠を取りに行くことができました。キャプチャーボードの調子がおかしかったので、取りに行っている様子は全部カットです。早速、ベレ系の宝珠をつけてみました。楽しみです。ところで、宝珠の管理画面が今の形になってから、まだ取ってない宝珠を探すのが大変になったのという方はいませんか 私もつい最近までそのやり方を忘れていたので、美暴録として残しておきます。やり方は簡単です。便利な機能から、並び替えを選んで、絞り込みから、すべての未入手を選ぶだけです。このやり方を思い出せたおかげで、バージョン 5.4 で追加になった宝珠を取っていないことも判明しました。危ないところでした。未入手の宝珠の確認が終わったら、こうやって、セットしていない宝珠やポイントがないかをチェックするのもおすすめです。